ご注目をいただけますでしょうか東京高円寺阿波おとりは徳島の郷土芸の阿波おとりの心差しを追い続け今年で記念すべき60回目を迎えます高円寺の伝は徳島の陽明殿と数多くの交流を持ち日々努力を続けております本日はここ阿波おとりの本場徳島で踊るのを楽しみにやってきました 高円寺でも多段見ることのできない合同パフォーマンスをどうぞ皆様お楽しみくださいただいま踊り込んでおりますのは江戸歌舞伎殿そして高円寺伝合同殿の皆さんです のの皆様に落しし物のご案内をいたします、えー、放送席後ろのローソンの前の方に鍵が落ちておりましたお家の鍵でしょうかお心当たりの方は放送席までお越しくださいませ放送席後ろのローソンの前に、えー、お家の鍵が落ちておりましたお心当たりの方は放送席までお越しくださいませ にわかれの皆さんどうもありがとうございました。そしてサポート役の駒連、緊張連の皆さんどうもありがとうございました。 注目をいただけますでしょうかただいま放送席前へと差し掛かっておりますのは江戸歌舞伎連とそして高円寺伝協会合同連の皆さんです。 席前へと踊ってまいりました高円寺でも普段見ることのできない合同パフォーマンスですさあ皆様ご注目ください 町演舞場。今日も来てまいりましたが、演舞場の熱気はまだまだ冷めません。演舞場を踊り込んでまいりましたのは、アワーアイレン。アワアイレのが皆さんです。 愛メが有名で古生杉ロ郎氏の敷地町を埋め抜いた小鳥市市が特徴の阿波愛媛京都本町演舞場に 高萩町地の店長に乗り込んで参りましたのは。元気いっぱいの若い踊り子です。テイム上全体を見渡すようにゆるゆると舞いながら踊ります。 でもです女踊りです踊ちび男踊りもとってもかっこいいです。 全員、相互の情熱をもとに自由でのびのびときびっ子からベテランまで楽しく踊っていますアワーの皆さんです。 お疲れ様でしたありがとうございました。